よし、なかなか上達してきたなわーすごーいさだくんって器用そうだもんねまあ練習のせいかっすね練習おうちでもお寿司作るのお休みの人かそうですね最近は大体握ってますねそっかーあだったら 次の休み、どこかか遊びに行かない新木会みたいなあうんぶり公園とかすか俺サッカーボールならありますけどうーんそれもいいけど遊園地とかああ、行ったことないですけど楽しそうでいいっすね新木会なら野村さんも呼びましょうよ野村さん ああいや僕はいいよ2人で楽しんできておい口を閉じて働けそれから佐田君この間のボルテックス寿司があれは悪くないコブラを2体巻くといいすいませんでしたありがとうございますおっ青木さんってああいうこと言うんだねああ結構怒られちゃいましたね すいません野村さんまでえお、ああこっちこそごめんねまた死んだぜマッチング時間の方が長いなそろそろ寝るわ明日も早いからなああ実験だっけか 頑張れよお前もデート楽しめよ。じゃあな。<笑>親睦会だって。